川内君、はい、ありがとうございますそ次のテーマに移らせていただきますが、これもあの総理の施政方針演説、先日ですねあの、この文科委員会の一般質疑で、えー、議論をしました、あひとり親家庭の大学進学率のところですね、えー、総理は、えー、児童扶養手当の増額、 給付型奨学金の創設を進める中で、一人親家庭の大学進学率は 24% から 42% に上昇しというふうにご発言になられていらっしゃって、この前の文科委員会でちょっと時間はかかりましたけれども、児童扶養手当の増額、給付型奨学金の創設、この2つの施策と、 えー、一, 人一人親家庭の大学進学率が上昇したことについて、因果関係はないというふうに、えー、その事実を認めていただいたわけでございますけれども、それはあのいいですよね、そういういいいことでいいですよね藤原子ども家 庭, 家庭局児童虐待防止等総括対策室長。 お, 願いしますよお答え申し上げますえ前回、ご答弁申し上げましたように、児童扶養手当の増額や給付型奨学金の創設と、え 24% から 42% へのひとり親家庭の大学進学率の上昇とは直接の因果関係はないと承知をしております素直に理解してくれる人があ多ければいいですけど、全然そういうふうに読めないですよね。うんなんかいかにも 給付型奨学金とお児童扶養手当の増額が、ひとり親家庭の大学進学率の向上につながったのだというふうに、私たちには読めてしまう。で、そこでですね、この施政方針演説というのは、英語訳が首相官邸のホームページに出ておりまして、その英語訳にはですね、えー、As we increased the amount of チ, ド ル, チ, チルドリアリングアロワンスと、アンドエスタブリッシュアースカラシッププログラムと、ざっとリクワイヤーズ・のリペイメントというような形 で, です、ね、アーズという言葉で、アーズという言葉で、何々なのでと、何々を理由としてと、この児童扶養手当の増額と、お 給付型奨学金の創設というものが、ひとり親家庭の大学進学率を向上させたのだというふうに、英語訳は出ています、As. あず。私はですね、こう世界中にこ う, こういう間違いが発信されているというのは、非常に問題であるというふうに思っておりましてですね。 直接の因果関係がないということが、まあ、確定しているのですからですね、この最低でもこの英語訳は改めるべきであると、最低でもこの英語訳は改めるべきであるというふうに思いますが、いかがでしょうか。原内閣審議官 お答え申し上げます。えー、内閣総理大臣の、施政方針演説の英語解約につきましては。閣議決定をされました、和文に忠実となるように、えー、翻訳作業を行っているところでございます。はい、川内裕之君、はい。今答弁したんですか。うん、私あの。 忠実に英訳したものを読むと、世界中の人々が誤解するだろうから、変えたほうがいいんじゃないですかということを質問したんですけどね原内閣審議官。 あのお答え申し上げます、えー、総理大臣の施政方針演説につきましてはてい、はいあの、和文が成文であるわけでございまして、えー、この閣議決定された施政方針演説の文言に忠実となるように、えー、翻訳作業を行っているところでございまして、えー、ご指摘の箇所の英語仮役を変更する考えはございません川内宏君。えこの 不内閣審ずかお答え申し上げます、あず の, のですね、要例そのもの で, です、ねあのー、いろいろな要例があるわけでございますけれども、あのー、研究者の英和大辞典第六版の中におきましてはです、ね、あずの用法の第一の意義といたしましてはです、ね、何々の時と、 いいうのがです、ね、一番に来ててございまして、あのー、理由のあずにつきましてはです、ね、これはです、ね、アメリカではなかなかもう今、使われないということで、ビコーズないしです、ね、シンスを使うというような要領になってございますので、私でもこのあずにつきましてはです、ね、間違ったものとは思ってございませんそういうふうにねあの、その場しのぎで適当なこと言ってるから、政府が今、いろんな信頼性を失墜することにつながってるんじゃないですか。 普通に読めば因果関係があるように読めるじゃないですか。あなたはそう読まないのあなたの個人、個人で読んでみて、ああ、これは二つの政策のおかげなんだなぁと。普通に読めば思うじゃないですか。それは、しかし厳密に聞いたら違うとおっしゃるんであれば、そういうふうに英語訳した方がいいんじゃないのと。世界中の人々に発信されている文章ですからね。普通に読めば、 これ、誤解を与える表現なんだから、誤解のを与えない表現に仮役なんだから、変えることを検討するぐらいは、あの柔軟なあ姿勢を政府として、行政として見せないとう、いろんなことに対応できなくなっちゃいますよ、こんな硬直的なことでは。だから大臣でですすねね、あのー、閣僚のメンバーとしてです、ね、姿勢方針演説にも これは責任を持ってらっしゃるわけですから、これは施政方針演説を変えられないと、閣議決定文書は変えられないと言ったら、仮役は少なくとも誤解のないように、この前、誤解がないような表現にすることが、一般的には良いことであると、最後に答弁されましたからね、誤解のないような英語訳があるのかどうか、ちょっと検討させたいぐらい言ってください。柴山文科大臣 あの当該検討を行う部署において、まあ、適切な対応が取られることを期待したいと思います川内宏君、うん、誠に残念でございます、はい、期 待, 期待 し, しているじゃなくて、適切な対応が取られているかどうか、聞いてみたいぐらい言ってください、聞くと、聞くと。時間が来ておりたいたら、質疑者も短めに、ちょっと。はい あと当該部署の方からお話を聞いてみます。はい 育児手当の額を増やし、返済を必要としない奨学金プログラムを設立したため、一人親家庭からの学生の大学入学率は 20%。